はい、会場の皆さんこんにちは、えー、始まりましたファイナルコンテスト第1発目ランラン東海が踊らさせていただきますということでよろしいでしょうかあの、こんな時間にした方が悪いんですなのであの、皆さんせっかくなので楽しんでてください審査員の方もね私たちの演武を基準にしてあと全部高くつけてください お客さん、この後ファイナル審査があります、せっかくなので皆さん見たいので、後ろでまだちょっと立ってる方、もうちょっと腰を落としてもらえると、そう優しい人、多いですね、そうやってもらえると、あのもっと奥の方も見れてね、ねせっかくなので、この犬山峠祭、盛り上げていきたいと思います、ランナーウッです、どうぞよろしくお願いします。で、このファイナル始まるお祝いということで、祝杯をいきたいと思います。さ<笑>あ そ, それでは参りましょう 犬山忍みんな、の い, いよ<音声> い, いよ佐野佐野佐野 シュッ、はいシュッ、はいはいま 終末広ありがとうございました。南東海